こんにちは。今日は少し面白いガジェットをご紹介いたします。こちらのワンディンのディスプレイオーディオご紹介をしたいと思います。まあ、今回の動画は私のステップワゴンではなくフェラーリになりますので、主に旧車にお乗りの方には特に役立つ情報かと思いますので、まあ、こちら ディスプレイオーディオ、興味のある方は最後までご覧いただけますと幸いです。もともとこの車、中古で買った車なんですが、カロツエリアのサイバーナビが付いていました。その当時はものすごい高価なナビだったんですが、今となってはもう時代錯誤しているナビということもありますし、まあ 2G なので、フェラーリの場合ですと、この下にデッキが付くようになって、この上に画面が くくようううににななななるわけなんでですが非常に重いといいとととととここ配線もかりり多っってしまたスポーツカーなのでできるだけ車を軽くしたいと、かつ簡素化したいということで今の時代でしたらまあディスプレイオーディオが非常にいいなということで取り付けてみたので、ご紹介をしていこうと思いますでスポーツカーにつける3つのメリットということで今回ご紹介いたします。 一つ目は、まず今こちら表示しているんですけれども、カープレイが使えるということになります。スポーツカーの場合なんかですと特にもう最小限でいいかなということで、私は思うわけなんですけれども、まず一つ必ずカープレイで使うのがこちらになります。音楽になると思うんですけれど、まあ、私も Amazon Music を使っていますので、 携帯に繋げることによって自分が普段から聴いている音楽というものをもうそのまま車でも聴くことができるようになるということでわざわざ探す必要というのがなくなります。で、これのメリットというのはもう一つありましてこのディスプレイオーディオを経由することによって車に内蔵されているスピーカーで聴くことができますので、まあ、フェラーリ 355なんですけども、もちろんこう音を聞きたいという場合、排気サウンドを楽しむっていうのももちろんあるんですが、残念ながら日本の場合ですと、交通渋滞があったりもしますんで、やはり音楽を聴きながら渋滞を逃れたりとか、あとはまあ渋滞に関わら、渋滞の有無にも関わらず、音楽を聴きながら車を走らせたいといった、そういった場合もあると思いますので、音楽というのは、スポーツカー問わず、 重要な機能になるというふうに私は考えていますので、まあ、これがついているということがまず一つ大きなポイントになります。2番目に関してですが、2番目はこちらです。このようにバックカメラをつけることができます。バックカメラを流用して取り付けることができます。 でこちらはもともとサイバーナビで使っていたバックカメラをそのまま使っています。で、そのままだとつかないので、これはサイバーナビのカメラを他の市販のナビに取り付ける変換キットというものがあるんですけれども、詳しくは概要欄に貼り付けておきますのでご覧いただければと思うんですけれども、まあ、それを購入することによって、 このナビでもサイバーナビのリアカメラをそのまま継承してつけることができるので、いちいちまたリアカメラを取り付ける必要もないと、まあいうことで非常にメリットがある。さらに355の場合ですと、後ろがすごく見づらいっていうのがやはりあります。私は特にすごく感じるので、こういう車は特に後ろのリアモニターに関しては、 やはり必要なんじゃないかなと思っています。まあ、さらに最近のスーパーカーですと、後ろがもう見えにくい車がたくさんあると思うので、そういった車にとってもすごくこれは大きな機能になってくるのではないかなと思います。はい。主にはもうこの2つの機能さえついていれば、まあ、私としてはもうこのスポーツカーと、スポーツカーにつくオーディオとしては、 十分なわけなんですけれども、さらに、ワンディン、追加されている面白い装備があるので、そちらの方を最後にご紹介をしていきたいと思います。で、ここのホームを押していただくと、このように3つ目、Android OS が使われていることによってネットに入ることができるということになります。それによって何がメリットがあるかと言いますと、一つ目は、このように Google マップが使えます。もう最近ですと皆さん、携帯を使って、携帯の Google マップをナビにされている方も非常に多いと思いますし、 備え付けのナビですと、地図をバージョンアップしなきゃいけないということがあるわけなんですけども、もうこちらはもう Google が勝手に地図を更新してくれてるということで、常に最新の地図が使えると、まあいうことで、このような形でネットにつなげることによって最新のマップが使えるということがメリットとして一つあります。まあもちろん、先ほどご紹介した通りなんですけれども、 このカープレイが使えますんで、まあカープレイでこのような形で表示した方が当然早いと、まあいうことはあるわけなんですけれど、アンドロイドオート上でも、マップがまず使えると、まあいうことで、まあネットが使えるということがまず大きなポイントになります。さらに、情報量を増やすことができまして、 まあ、この辺は少しネットに関してはちょっと作動が遅いよねっていうのも、ま、もちろんあるかと思いますで。さらにこのように Google マップネットとこのような形で Android ネットとカープレイと同時で接続するということもできます。で、カープレーは 動画が見れないと、まあ、いうことがあるわけなんですけれども、まあ、昨今オッドキャスト S32 等も紹介させていただいてるんですが、それによって動画が見れるようにもなっているわけなんですが、まあ、こちらはもちろん動画も見れるようになっています。まずネットを使う場合、重要なことはテザリングをしなければなりません。まああくまでも携帯の場合はテザリングをしないといけないということなんですけれど、 ポケット Wi-Fi 等があれば、スムーズにネット環境をつなげることができます。でその場合はどうするかと言いますと、こちらを、ここですで。ちょうど今、もうすぐにつながっているのがわかると思うんですが、それによって、テザリングをすることによって、初めて、Android OS 上でも、 ネットが見れるようになると、まあ、いうことになります。で、先ほどの分割表示で、この辺は少し中国製ということもあって、まあ、オッドキャストも中国製なんですけれども、まあ、オッドキャストは結構早いんですが、こちらはやはり少し、まあ、価格がね、安いということもあるんですけど、まあ、少しちょっと、少し作動が遅いなっていうのは否めないかなっていうのはあるんですが、まあ、でも、しっかりと、 動画を見ることは可能と。で、私のチャンネルで恐縮なんですけれども、こちら。タップするだけで、このように。 YouTube を見ることも可能ですし、もちろん、車に備え付きのスピーカーで楽しむことができる。うるさい場合は、音が大きい場合は、ここでボリューム調整ができるようになっています。はい。このような形でしっかりと、 動画も見ることができると、まあ、いうことで、まあ、こちらに関しては、まあ、スポーツカーには特に必要のない装備だとは思うんですけれども、Android OS が使えて、まあ、ネットが使えることによって、Google マップであるとか、YouTube であるとか、まあ、そういったものが見えるということで、この状態で、また、バックに入れれば、リアカメラとして、 見ることも可能ということになりますので、旧車のオーディオのバージョンアップという意味においては、素晴らしいアイテムなのではないかなと思います。はい。ってことで、今回はこちらのバンディンのディスプレイオーディオ。実はこちら、無名商品になっておりますので、まあぜひ、興味のある方は、まあ概要欄、 リンク先貼っておりますので、ぜひご覧になってみてください。また、カメラの変換アダプター。こちらもリンク貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。で、すいません。カープレイの、カープレイが使えるということで、つなぎ方があるので、そちらを最後ご紹介しておきます。ドライブプレイというアプリをダウンロードする必要があります。 ダウンロードするときはこの Chrome を使ってダウンロードをする必要がありますので、それによってこのドライブプレイというものが使えるようになります。で、このアプリが開けるようなインストールすれば、このような形で開くことができます。さらに、こちら、モジュールが付いているので、このモジュールがないと繋がりません。なので、このモジュールを 付属しているこのモジュールを使う必要というのがありますので、まあ、その辺ご注意いただければと思います。で、携帯が繋がると、こういう形で開けるようになりますので、まあ、これによってカープレイが使える。なおかつ Android Book とももちろん使えるようになりますので、ぜひご参考に、ご参考になれば幸いです。それでは失礼をいたします。